で、こういうものを一番考えるのが楽な時代が何なのかって言ったら、実はですけど。国の境地に陥られてる人たちはめっちゃラッキーなんですね。国が潰れるとか、あの植民地化されるっていう境遇の人たちは。実はですね、あのめちゃくちゃラッキーなんですね。これ意味わかりますか。これね、例えばですけど、あの、まあいろいろ諸説言われたりとかするんだけどね。あの。 幕末の時代ってめちゃくちゃ優秀な人材日本からめちゃくちゃ出たのよ明治維新になるまでに伊藤博文もそう坂本龍馬もそうやし西郷隆盛もそうやしそれこそ今あの朝ドラとかでやってる晴天をつけやったっけあの渋沢栄一とかだったりとかもうねむちゃくちゃ優秀な人材めちゃくちゃいっぱい出てきたんですよでもこれをだからいろいろ経エコノミストたちはどう見るのか経済学の人たちはどう見るのかっていったら何なるのかって言ったら間違いなく欧米列強の支配下になるか それとも自分が職務地を増やすかのどちらかの選択を日本が迫られてた時期だからなんです。ってことは強制的に自分個人がどうとかじゃなくても、ね、国がもう乗っ取られそうな時期なんですねで。国が乗っ取られそうな時期って強制的に長いものとか大きなものを考えるざるを得ないんですよね全員がで。逆にクソ平和になりすぎてあの危機感がなくなるとみんなだらけるんですね。 これ分かりますだからもし今日本が、まあ、まあコロナだからでもコロナって逆によくてコロナになったせいで何が今世の中起こってるのかって言ったら占いを、ね、受ける人もめちゃくちゃ受けてるんですって今私白河な何でなのかって言ったら今までやったらここの職場に働いててそのままなんとなくで生きていけばいいと思ってたけど急にその職場が潰れ出したりとかするからこれ自分も先のこと考えとかなかったらなっていうふうにいわゆるだから危機とか えー、いわゆるなんて言うんですかね支配されるとかってなった時ってどうしても自分以外の事象で自分よりも大きな何か力に関して強制的に考えないといけないっていうふうなそういうことを強制力が働くからだから結局その幕末の人たちって何がすごかったのかって言ったら日本国の独立を守るために。 三菱を創設したんじゃとか岩崎雅郎が言ったりとか日本のいわゆる国力を上げるために開援隊を龍馬が作って武器のそうを手伝うんだとそういうだから考えてることが発射から国とか社会とか世の中全体に強制的に考えさせられるから意思決定の仕方がねだからいわゆる優秀な人がこの幕末っていうふうな時代にいっぱい出たんじゃないのかなっていうふうな仮説ですけど。 言わわれてるわけです。だから常にいろんなところの歴史とか見てもらうと分かるんですけど危機とか支配とか例えばインドでいうとガンジーとかね支配されてるともう考えざるを得ない時の中ってみんなが何を思ってるのかっていうと国のこととか考えだし意見しだすんですよね。けど日本みたいにクソ平和になってくると誰も選挙したらいかなくなるというそういうふうな感じなんですよね。だかかから今コロナで世の中中おかしくなってきてきるけど中国とか急に ウイグルの人たちだったりだとか、香港だったり、台湾だったりとか、いろんな動きとかし始めてるから、今までコロナがあったら平和で考えなかったかもしれへんけど、やっぱ自分たちの民族性って何なんかな、国民性って何なんかなってことを考え始めるんですよね、そこに置かれてる人たちが。けど平和の人たちはそう考えないと、危機にないから、競争力が働かないという、まあそういう話があります、はい。じゃあどうすれば自分が歩んでいけるのかっていったらむちゃくちゃ簡単で、そういう。 あの思いっきり困ってる場所に自分が行くことなんですね、実は。意味わかりますはい、これ、だから私がじゃあ最終的にこの長い先生が10年後何してるか、この場では言うことはできないんですだって長い先生が決めることやから、究極はね。じゃそれを本当に見つけるためにどうすればいいのかって言ったら、そういう場所に行くことが大事なんですよね。<笑> どういうこと意味分かかりますか<笑>そういうい場所に行くのよ自分でだから日本にいて、まあ、会社ほんま潰れそうとかでほんま考えない自分の生活考えなあかんなって立場の人多くなってきてはいると思うけど、まあ、この会場にいる人たちは売り上げも上がってていい感じですよね<笑>多分いい感じでめちゃくちゃ成功者の人たちばっかりだと思うんで危機感を肌で感じられないからそんな長期的なことを強制的に考えるって言っても私無理やと思うんですよ。 うん、でね で, で, でもね結局だからマーケットとか産業の原理って何言ってるかって言ったら結局困ってるものを解決するためにあるんでしょお商売って一と言で言うと。ってことは一番大事なことは世の中で、えー、これ私1個の考え方ですよほんまに困ってることとかや、ね、困ってることは何なのかなっていうことに自分がやっぱりあの現場に行くしかないんですよね。 で、具体的にこれだから私たちのね、ケイちゃんの中でよくある話なんですけど、あのー、っていうんですかね。売り上げがどうとかじゃなくて自分がどういうふうな道を歩みたいかって結構だから冒頭の話はあったかあったし大事なんですよ。分かってると戦い方がすげえ効率的なのか。ら。と、意思決定の仕方がすごい一貫性が出てくる。分かってると、ね、そういう話を冒頭に私したでしょ。なのであれば何が言いたいかって言ったら、 あのまあ、具体的に言うとね私の知ってる知り合いの人たちとかでねあのアフリカに行ったりとかあの紛争地に行ってみたりとかもしくはあの自分がえこの10年前 の, あの東北であったら地震で被災したとかあとは、えー、っとそういう飢餓の。 条件を兼ねているようなインドの人たちのところに自分で行ったりとかっていう風にすると、ゴリゴリ価値観変えられて、ゴリゴリ固まって戻ってくるんですよ、その芸者の人、昔は金になったら、何でもったらええやろ、はは は, はみたいな、キャバクラ行きまくってみたいな人が、その長期遠征から戻ってくると、なんかね、いやあの、世の中のためにボランティアで、俺はすべきだと思うみたいなことをむちゃくちゃ熱弁しだすんですよ。何がって思うじゃないですか だ自分の価値観を根こそぎ変えられる場所に行ってんすよ、みんな。そうって、実はね。っていうふうに、あのー、私は思ってるんですよ、実は。よくだからね、うん、なんていうのかな、<笑>まあよく言うと自分探しの旅に出ましょうとか、どんやかの田舎の人が東京に出れば自分の<笑>。 やるべきことは分かりますとかそういうまあ、考え方あるじゃないですかまあまあそういう規模の人たちはそれでもいてるんでしょうねでも授業ってなるともっと大きなものを巻き込むから私がお勧めするのはあの本間に困ってる自分の関連する産業の医療の現場に行った方がいいかなボランティアみたいな感じでっていうことを本間にやってみると何が わかるのかって言ったら、あの世の中の人ってほんまに何で困ってんのかな？っていうことが、この肌身に染みてわかるんですよね。で、多分私の感覚ですけど、もう麻痺してると思うんですよ。流れ先生。整体の慈悲の人。もっと重症の人も見んかった。臨床で私はやっぱ脊損とかさあの<笑>ま今日の話はしたんですけど、やっぱ見てた時と慈悲でやりだした時ってやっぱちゃうんですよね。 出会う人のの重症度のレベル。言って外歩けるやん、みんな<笑>みたいな感じじゃないですか。とその呼吸できないとかが始まるからね。っていう人の重さの違いを見たときにあのだから自分がいわゆる一マンションの一室でやってる整体師としての端くれですけど結局ここにこういうコアな人がいるんやなみたいな。で現場の看護師とか理学療法士 と, とかがガンガンガンやってるけどこれマジでこんな。 どううしようもない現場あるんか何回も思ったりとかするんですけどでそこの場所にあの自分がもうええと思うまでちょっと修行に行ってこいと<笑>疲れに行ってこいというのが私のおすすめですね。<笑>あのまあ、少なくとも私がやっぱり元気でいれるのはそこに常に肩突っ込んでからなんですよ。 わかります私は自分的にはま あ, <笑>まあ確かに起業して23年の時とかはやっぱりう嬉しかったりとかしたよね PT の人として比べると全然違うようになれたラッキー抜け出せたみたいな感じですよねだとかもう概いは言われへんみたいな感じやったとこからやっぱ私も当然ですけど自分なりにどうすべきかってことは空迷うんですよね何してもいいからさ。でやっぱ何かをやり から多分みんなここに来て話聞いてくれてると思うんだけどそう何かをやりたいって思ってる人ほど何が本当に自分がやるべきなのかっていうことをやっぱりあのマジで見る期間を作れると実はもっと長く自分の今言った授業の軸を伸ばすことができると思うんですよね。もし反映したいないですよ。まあ で, でもここは反映させる場所なんで、悪いですパートの予方さんなんで、ここはお悩み相談して終わる、マイナスとゼロにして終わる場所じゃなくて、ガーンっていこうというコンセプトなんで、なので、えーまあ、私が強いなと思うのは、えっとねまあ、やっぱり個人的に思うことは何なのかというと、私、だからいろいろ分からなくなった時っていうのがないわけではもちろんないんですよね。分からないことをやはり、無駄なこともいろいろ無駄と言われることとか、何回も。 まあ、より失敗みたいなことをしてみて思うことが、ああ、なるほどな、みたいな。やっぱり俺はこれで心を動かされる人なんやなってことが確認できるわけなんですね。で、それが確認できひんとは、もう早く不動産業とかやったらいいと思うと金になるからあ、おすすめです。はい、だからね、あのまあ、話まとめていくと、えっと、世の中の人で本当に何が困ってるのかっていうことをやってるところの、えー 自分がだからこんな感じやと思う自分のだから考えれるぎりぎりの今ラインがあると思うんですよ自分のイメージねこんな感じになってるんちゃうかと思うところの、えっと、自分のやっていくだ道ですよね道について本当に考えることができる体験にそこにいたら出会える可能性が高い結局体験なんですよ一個の体験で人生変わったとかそればっかり言う人いるでしょうそれが多分あった方が良いと個人的に思ってで<笑>なんで そういう体験に出会えないかなっていうふうに。ちょっと自分の足を運ぶ方がいいかな。じゃないと、その体験をだから出会いに行くんですよ。自分は一体何をすべきで、どういうふうに歩んでいくべきで。どう人生を全うすべきなのかなっていうことを、自分の中で本当に考えさせることができる。いわゆる経験ですね。体験に、まあ出会うということが、こうめっちゃ大事なんですね。 で、これじゃあ事例もう一個出しますけど、彼女坂本龍馬とかも、結局大政奉還をなしでてね。いわゆる徳川の世の中終わらせたんですけど、いきなりそんなこと考えてなかったんですよ。長井先生みたいな時期も龍馬も昔だったんで知ってます。いや知らないですはい。もともとこう坂本龍馬ってね、あのう、最谷家って言われる、この最谷家って言われる、問屋でめっちゃお金持ちだったんですよ。別にその問屋を継いで、金持ちのまま終わって儲かったんですけど、いわゆる。 土産今の高知県ですけどそこを脱藩したんです脱藩するってことは何かって言ったら締め手配犯罪者になるんですよ金持ちの家やのに。に犯罪者になると思いますか普通でしょでそういうことをまで知っていわゆる自分の世の中の外のものを見たくなりましたっていうふうな出来事がいろいろあったんですけどその中でその量馬の価値観とか作っていったりとかしたら何なのかって言ったら資の交渉の差別関係なせりふ。 うん、でその差別階級自体が、まあ、自分は金持ちだけどずっと土佐、あのー、の, の国特有の上司と下子っていう仕組みがあるんですね上司は侍の上の人下子は侍の下の人で上司からすると下子は犬と猫と一緒なんですよ動物扱いされ龍馬はこっち側の人だったんですねで実は龍馬が脱藩しようと思ったのはその上司に、あのー、自分が 自分の奥さんが殺されたりだとか自分の大事な友達も歯を切らせられたりだとかっていう痛烈な体験を何回もしてるんですよね。何回もしていっててその時だから龍馬がその体験をすることによって「いやこれはおかしいやろ」っていうふうに龍馬は思ったんですだから脱藩してでも、 この徳川の世を俺は終わらせられるねっていうことを自分の中で腹をくくったっていう体験に沿ってやってたんですね、土佐の中で。だから、犯罪者の人を何してるのか外に出たっていう。そういう、だから、天気になる、夜中に人がね、困ってて、次どんな時代が来るのかってことをずっ と, ずっと考えて考えて考えて、そういう大きな偉業を成しましたよみたいな、そういう偉人の人たちですね、過去の偉人の人たちは、すべからくそういう歴史を見てもらうと分かるんですけど。 何かそういう衝撃的な人生を彼らの体験に出てるんですねでそうすると自分が本当にどう歩むべきなのかっていうことが、まあ、ずっともっと、あのー、当時龍馬とかって海ばっか眺めてたけど実際自分が言い名付けになって結婚する人を、まあ、上司っていう上司の秘書公で取られるとか殺されるとかっていうことになってもおかしいおかしいおかしいっていうので、えーまあ、本当にまあこうあるべきなんじゃないのかなっていう。 まあ、そういうい考え方とか志を得たんです、ね、だから人が考えられないような意思決定ができるしあのそういう選択ができたという、まあ、そんな裏話がありますと、はい、まあなので、えー、おすすめは本業と関係のある、えー、自分がですね、あのー、本業と関係のある場所で自分となんかこれ良さそう な, なんか関係あるんじゃないのかなっていう場所に 行っちゃうと多分今まで積み上げてきたものを全部ゼロにしちゃうから<笑>なんで今の延長線上で考えるギリギリの場所で2回ったところの産業に行って、えー、何かそういう体験をするっていうこと を, をやる時期かなと思います永井先生が、うん、おすすめしますすると分かってくると思います、ねはい、<笑>で えー、でそこからどういう感じで出会われるのかっていうのはやっぱり人によって全然違うんで、えーまあ、大事なことは何なのかって言ったら今のままでは自分がちっぽけすぎてもう何にもできひんやなとか自分より何千倍も優秀な人がいるんやなとかあともう一個は一人でも何にもできひんってことを痛いほど思いした方がいいと思うんですよね。っていうのが分かると その人を入れるのがどうとか、あの<笑>これやってること意味があるかなっていう発想は出てこなくなります。はい、と思う思うわからないですけど。